みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はアンプの使い方を皆様にご説明させていただこうかなと思います。アンプの使い方の説明をさせていただこうかなと思います。まあ、いろんな方から、ね、そのアンプの使い方を教えてくださいみたいな話がすごくたくさんあるので、ちょっとまあ、その説明をしてみようかなと思ったんですが、世の中にはギターアンプ・ アンプの種類が、まあ、果てしなくたくさんあるわけなんですよ。なので、まあ、一概に、ね、ギターアンプはこう使えるというのはなかなか言いにくいところなんです。うん、なかなか言えないところなんです。でも、まあ、今回は初級編ということで、うん、アンプの基本的な使い方、基本的な考え方を皆様にお話しさせていただこうかなと思いますので、初心者の方は特に参考にしていただけると嬉しいです。まあとりあえず アンプを見てみると、まあね、よくわからない単語がいろいろ書いてありますよね。本当、初心者の方とか、なんか最初このアンプのつまみを見たときに、なんじゃこれって思ったかと思います。まあ、思いますよね、こんなんね。なんかよくわかんない単語がすげえ並んでるぞ。どうしたらいいんだと。まあ、普通はなると思います。えー、ちょっくらよかったらメモをしておいてください。アンプというのは、基本的に音量を調整するセクション。 そしてその次は、イコライザーというものがあるんですけれども、音質調整をするところ、調整をするセクション。そして、あともう一つ、歪みを調整するセクション。不正、歪みを調整するセクション。まあ、こんな感じに分かれるわけです。アンプによっては、リバーブとか空間系をいじるものがあったりとか、 なんか2チャンネルわって、チャンネルを切り替えてきたりとかするんですけれども、基本的にはこの3つのセクションから出来上がっていると思っていただければ OK です。順番にいってみましょう。まず、音量を調整するセクション。まあ、これはまあ言葉通りあの音量を調整するところでございます。アンプによってボリュームって書いてあったりもするし、マスターって書いてあったりもします。本当にこの辺、アンプによってまちまちなんですが、まあ、何かしらその音量を調整するつまみがあるはずだと。 思ってておいい。くださいもちろん、これをググッと 上, がれば上げれば音量もババーンと上がりますし、ググッと下げればバレバレバレッと音量は下がります。それで、その次、一番謎のこのイコライザー、調整するところに関して、これもよければメモをしておいてくださいませ。トレブル、あと、ハイとか、あと、プレセンスとか。 えー、こんな名前でいろいろア ン, プアンプによっていろんな名前が使われているんですけれども、いてやったら、高音成分、高い音を調整するところと思っていただいて、まあ間違いないです。高音成分を調整するところです。アンプによってトレブルって書いてあるかもしれないし、ハイ、はい、って書いてあるかもしれないし、プレセンスって書いてあるかもしれない。ハイ、はい、とプレセンスが両方あるかもしれない。その辺は本当にアンプによりけりという感じです。 それで、その次、ミッドとか、あとミドルって書いてあったりとか、えー、ミド、あれやべ、スペルがわかんない。ミドル。D が2つ。あってるあってる。ミドルってあったりとかするんですが、これはまあ中域を調整するところでございます。それで、最後に、えーと、ベースとか、あと、ローとか。 でであったりすするんですけれども、こういうのがあったら、これは分かりやすいですよね。低音を調整するところと思ってください。<音楽>まあ、大体のアンプはこの3つ、例えばハイとミッドとベースみたいな感じで、なんかハイとミッドとなんとかみたいな、<音楽>その3つあってこう、なんかこう、中、低みたいな感じで、3つあって調整できるようになっていると思うんですけれども、アンプによっては4つぐらいついてたりとか、もしくは2つしかついてなかったりとかするかも 知れませんが、それは本当にアンプによりけり。それで、この調整するところもいろいろあるのは分かったぞと。それで、どうすればいいんだという話になるじゃないですか。どう調整すればいいんだよと。えー、高音ってなんやねんと。特に中音ってなんやねんという話になるじゃないですか。まあ、こういうときはもう真ん中にしましょう、えー。真ん中です。フラットという言い方をするんですけれども、まあ、こんな感じで三つまみが3つあったら、もうよく分からないときはこう真ん中に調整をしてください。 大体のアンプが、こっち側が0、えー、かな。最低で、こっち側が最大っていう感じになっているんですけれども、まあ、真ん中ら辺に調整してあげてください。まあ、こうしておけば、まあ、ほぼ間違いないです。で、アンプの使い方に慣れてきたりとか、ギターに詳しくなってきたりとかすると、ちょっと調整したいなって思うときが来ると思うんですよ。そのときにイコライザーに触るっていう感じでいいと思います。 もうわからなかったら、フルフラット、全て真ん中でいきましょう。あと、音質調整をするところに関しては、トーンというものもあったりとかするんですが、もしこのトーンがついているランプだったら、これも真ん中でいきましょう。ちょっと興味があれば、なんかいろいろこう上げたり下げたりいじってみて、ああ、こんな音がするのか、ふーんみたいな感じで、いじって遊んで覚えていけばよいかと思います。はい。 で最後、最後のところは歪みです。歪みはドライブって書いてあったり、あと、ゲインって書いてあったり、もしくはボリュームって書いてあったりとか、プリとか書いてあったりします。だいたいこんな文言が書いてあったら、歪みを調整するところだと思ってください。もちろん、つまみをブブブブッと上げれば、歪みがギャーッと強くなりますし、 グーッと下げれば、まあ、クリントンに近いという感じでしょうか。アンプによってどのくらい歪むかというのはキャラクターが違うので、どのくらいに設定するとどのくらい歪むというのは全く一概に言えないんですけれども、まあ、本当にこの辺はいろいろ調整をしてみて、自分の好みの音、もしくは目的の音を作るという感じです。もしかしたら、歪みを0にしてしまうと音量が出ないアンプかもしれませんし、歪みをマックスにしてもなかなか歪まないアンプかもしれません。 その辺はいろいろいじって調整をしてみてください。こんな感じでいろんな名前が出てきましたけれども、三つのセクションからなっていると考えると、ちょっと理解ができるかなと思います。この音量と歪み、本当にもうアンプにより蹴りで、ゲインとマスターとかなっていればまあわかりやすいですよね。ゲインはなんか歪みを調整するのかと。マスターボリュームは最終的な音量を調整するのかと。そんな感じでわかりやすいんですけれども、 なんかこうプリとボリュームとか、なんかボリュームとマスターとか、そんな感じで書いてあると、なんでボリューム2つあるねんとか、なんプリってなんやねんという話になるじゃないですか。ちょっとこの辺の名前に騙されないでください。もしかしたら違う名前で存在するかもしれないんですけれども、その辺はあンぽをいろいろいじくって、ああ、この名前見たことないけれども、ひ、まあ、歪みを調整するところなんじゃねえかななんつ言って、目星をつけながら。 このアンプの調整をしていくというのも一つのテクニックでございます。どうでしたでしょうかなんとなく参考になりますでしょうか本当にアンプというのはまあいろんなものがありまして、まあ、これだけではなかなか説明がしにくいところでございます。まあ、基本的なところは分かっていただけたかと思います。あとはまあ最近のアンプに多いのは、アンプシミュレーターがついていたりとか、あとリバーブとかディレイとか、あとコーラスフランジャーみたいな、そういった空間系がついているアンプ。まあ結構 今は出回っているので、もしかしたら皆さんが持っているアンプもそういうアンプかもしれません。とりあえずわからないものに関しては、0にしちゃうか、それとも真ん中にするか、どっちかで使っていきましょう。0にしたときにどんな音がするかな、真ん中にしたときにどんな音がするかな、で、聴き比べてみて、どっちが好きかなと、どっちが使いやすいかな、そんな感じで選んでいくと、いずれアンプの使い方もなんとなく分かってくるかと思います。 そんな感じです。まあ、本当はそのチャンネルが存在するちょっとハイスペックなアンプの話とかもさせていただきたいところなんですけれども、とりあえず今回の初級編はここらで終わりにさせていただこうかなと思います。まあ、よかったらこ名前とかちょっとメモをしておいてくださいませ。スタジオに行ってこう初めて見るアンプとか、ババンと見てみると、まあ、こんな名前が並んでいるかと思います。そのときに、はあ、田さんが これはあれって言ってたな、なんてす、ね、こうささっと調整できたりするかもしれないので、よかったら弁護といてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>